誰誰なのうんこ、流して、ないの。えー、皆さん、こんばんは。えー、ご紹介いただきました。安倍晋三でございます。えー、本日は、安倍、晋三が、ネトウヨ仲間の紹介をいたします。あくまでも、ネトウヨ仲間があっての、安倍、晋三です。 トイレでうんこを流さないことは統一教会の協議との関係があるので難しい点がありますがただトイレの外にはうんこを散らかさないよう統一教会と協議をしてみます